私の、えー、持ち歌、えー、パシオンという曲をやります、えー、パシオン、えー、フランス語で、えー、情熱という意味になっております、えー、皆様のね、えー、明日の活力になるような演武を心がけたいと思いますのでどうかご声援手拍子のことよろしくお願いいたしますそれでは参ります南の仲間で魅了いたしますよろしくお願いいたします Go, go, go! 5時。